阿蘇の花の祭典、阿蘇の花暦2019が平成31年4月18日から始まり阿蘇市一宮町の潜水橋でオープニングセレモニーが行われました。セレモニーは熊本地震後3年ぶりに立ち入りが可能となった潜水橋で行われ実行委員会関係者らおよそ40人が参加し神事では玉串を捧げて イベント期間中の安全を祈願しましまた次に阿蘇の花の祭典実行委員会の菊池修一会長が阿蘇もやっと春らしくなり今年も花ごよみを開催することになりましたと挨拶続いて佐藤阿蘇市長らも挨拶し阿蘇の花ごよみ2019が開幕しました阿蘇の花ごよみは阿蘇市を美しく彩る宮間霧島 すずらん、バラなどをテーマに観光客たちに楽しんでもらおうと、観光関係者らが実行委員会を作って開催しているもので、6月いっぱいまで開かれています。期間中、阿蘇神社での野立、花遊びのバラ祭り、阿蘇山上ではスタンプラリーなど多彩なイベントが開催されます。このほか、桜や宮間霧島、バラなどの 花をテーマにしたフォトコンテストも合わせて開催されることになっています。また、潜水橋の宮山霧島は現在所々で咲いているもののまだつぼみの状態で、見頃は5月中旬頃ということです。